というわけでオリックスカーシェアのカードをゲットしたので手始めにフリードハイブリッドに乗ってみますこれが連続史上2代目だったのですがこのカードなくしましたはぁこの時はあったのにさなんか返そうと思ったらどこ探してもなかったんだよねドアを閉める音には 現代車らしい合成感を感じます。木目調のインテリア、アイオニック5のような優しさと、住居みたいなぬくもりがありますね。小物入れっぽい場所が多いけど、絶対横 g で転がってうるさくなる。足元がとっても広いな。ウォークスルーで左にも後ろにも行ける。ステッカーとはいえ、明るい色が入るだけで、一気にリビングルームみたいになるんですね。上下方向にもバカみたいに空間が広く、車内は完全にミニバンですね。随所にプラスチックが入って、大衆車価格に ののを感じさせらられるけど空間の作り方は素晴らしいこの辺の操作ボタンも大きくて見やすいですねスライドドアは電動ですうっかり膝が当たってドアを開けてしまうというアクシデントも未然に防げる機能付きドアにも収納もどきがあるけど薄くて使い勝手が良くなさそうここは室内スペースより容量重視で良かっただろうに謎のトレイがあるんだけど所有すれば使うようになるんでしょうミラーのさらに上に謎の広角ミラーがあります 四角と後ろの席の確認に使えますね。開けてみたいでしょううん、見たい。なんて言わないからな。というわけでこういう車だし、2列目も座ってみようか。その前にエアコン操作パネル、物理ボタンで、すべてガスッと手を伸ばせる位置にある、随所で光る、人間工学的な使いやすさ。これぞホンダ車の車作りですな。3列目は、横に向かって跳ね上げて収納するようです。 床を低くできるのかな面積が大きいテールゲートですが、重さは感じるけど、開け閉めは辛くないです。当たっちゃうねー。後ろに詰めて止めちゃうと、トランクは開けれないな。この低さよ。バカのっぽな背丈してるのと、実用性最重視設計のおかげで、積載性抜群。閉める音は、フレームはちゃんと、乗用車として安定して走れるよう作られている。 そんな印象を受けます。さすがに立ったままじゃ入れないけど、無駄に背が高いのと、左右方向にも開口部がでかいおかげで、上厚性も抜群。なんかシートが立ってる感じがして、快適には座れないけど、ガラスの面積ゆえ、視界が広い。これは酔いづらそうと思えるものですが、後でレポートする足の完成度ゆえ、うーん微妙かな。安いプラスチックだよな、カラーとデザインで、苦し紛れにオシャレさを担保。カップホルダーも忘れない。でもドアに小物入れはない。 ここにもカップホルダーはないし、中央だけ倒すことはできません。左単体と、中央プラス右の一体構造、倒そうと試したけど、そもそも一体型やんと気づく。ファブリックシートは、柔らかかったり、沈みながら包んでくれたりはしないですね。片側にだけバックポケットがあるという謎。アームレスト装備はポイント高いよ。おまけに足元が広い。 座れば上下方向にもバカみたいに広いラークラクラクで運転席に行けますよ何にも苦しい要素がないアームレストがちょっと邪魔だったな戻してから行った方がいいこの前行だとサンバイザー役に立たねえだろと思ってたらちゃんと大ンサイズになってるので対策済みでしたねそろそろ行きましょうかソールランプを消してください いきなりだけどさ、これ出すの無理だろ。右奥のロッキーの方が、それは辛かったけどな。フリードの列の車、全部オリックスカーシアだし、この駐車場は軽と二輪専用にした方がいいレベル。左に出すのは諦めて、ぐるっと一周することにしました。視点が高くて、小回りも良好ですね。バックギアに入れると、メーター内で打角連動のなんかのアニメーションが出るな。視点が高い。そして周囲の視認性にも優れているので、 こういう場所でも辛さはないですね。はぁ、あ、ハンドルがプラスチックだ。軽くて回しやすいのは、こういう車庫入れの時最高だが、走りにどう響くか、バカのっぽな形状に戸惑いつつ、ホンダが作るファミリーカー、外から見えない様をさぁ確かめよう。なんだこの、鉄板をパンパン叩いてるみたいなウインカーの音は。遊び心があって面白いですよね。 高いいなな、音音をを省いたようなそういうそ作りを感じるハイブリッドシステムは時速4キロくらいでもうエンジンをかけちゃうようですね軽いのかモーターアシストが効いてるからか出だしはスパッと加速していきますもっさりしてなくていいですね交差点の右折もガラス箱みたいな形状と細いピラーたちのおかげでほとんど四角がないし車幅間隔ももう箱なのよ高速域の燃費や走行性能にダイレクトに響いてきそうなバカのっぽっぷり 街乗りではちゃんとメリットを受けられます。メーター内部のインフォディスプレイは、ハンドル右下側の操作部を、奥から手前にカチカチやれば切り替えられる様子。とりあえず定番スペックな、車両重量は約 1.4 トン、最小旋回半径は 5.2 メートル、前後に4265ミリ、横幅1695ミリ、背丈は 1.7 メートルあるそうだ。乗りやすいサイズ、軽い出だし、バカのっぽっぷり、良好な小回り、数値を見て納得、この試乗動画、 GoPro の最大画角で撮ってるんだけど、あからさまに車内広いでしょ乗ってて戸惑うレベルに背が高いです。こんなにいらねえだろ空気抵抗大丈夫かよ大丈夫じゃねえよな。ハンドルはこの手の車らしく、とても軽い、すっかすかな味付け。遊びはほどほどに撮ってありますね。ハンドルが軽すぎるから、ちょっと切ると大柄に動いちゃう。あと意外なのが、多段式 AT なんですねこれ。不快じゃない変速ショックがあります。 車重が軽く、視点が高くて視界も良くて、ちょっと踏むと大きく出る。 ジャパンタクシーもこんな感じなのかな。一応エコカーとして作られてるはずなのに、やっぱ軽いからなんでしょうね。しっかり加速してくれて、合流もストレスフリー。うーん、乗り心地が、ちょっとよろしくないかな。段差どころか、軽い路面の勇気も拾ってしまって、それで大きく上下に動いてしまう。ガタンと一発、単体の段差を乗り越えた時の、乗り心地としては悪くないんだよ。硬くはないし、突き上げもない。でも逆に、 ふわふわしすぎていて、動きに落ち着きがないかな。おっとっと、かなり大回りしましたね。交差点の左折1ことっても、減速とターンのタイミング合わせは難しいぞ。特にこういう、ハンドルすっかすかでロールも大きい車だと、一体感がないからな。 突然ピカッと光るのではなく、じわっと明るくなるハイビーム。夜間でも見やすくて、安心感がありますね。うーん、やっぱバカでかい箱してるから、動きも大きいよな。揺さぶった時の印象としては、カーナビあの高さに重心があるような動き。ロール量もとっても大きいんだけど、一定のところでビシッと止まってくれるから、不安感、不安定感は全くないですね。今手を伸ばしているところは、メーターの明るさと、 トリップメーターの設定ですね。回生ブレーキの機器に応じて、緑のバーが左に伸びていくのも見えるな。回生だけでもそこそこの減速 G を出せるあたり、モーターの出力には余裕があるようだ。インフォディスプレイを触ってるけど、かなり見れる項目多いですよ。見て、タコメーターまである。ハイブリッドカーには欲しい燃費表示もある。これなら運転していても飽きないですね。緑のソナーみたいなやつは、多分エコアクセルモニターだと思います。 新車価格は安いグレードでも270万円くらいだったようですねその割には内装のコストダウンや足のバタつきが気になってしまいます全く硬さはないんだ段差の硬さで乗り心地が悪いんじゃなく逆に収まりのなさで酔いそうになるんだ今ワイパーを動かしてみましたが面積大きいガラスもしっかりカバーされますねでもそうじゃないんだダラダラ走ってて一番残念なのがこの足なんだ使い勝手抜群にいい パワートレイン、エコ V テックで素晴らしい。内装、安いけど小物入れがたくさん。ハンドルとシャシー、ファミリーカーなんだしまあこんなもんよ。高負荷時にロールが収まるから、急ハンドル切っても安全に動いてくれるのは高評か。でもこの足がダメなんだ。せめて、減衰力をもう少し上げてくれ。空気圧は25くらい渡してみたい。動きの収まりの悪さ。これに尽きるぜ。空気圧を高めて改善しないなら。 減衰力がいい。じれれるる車高調を入れてみるしかないホイール変えるついでに、インチアップもしてみますかね。でも、そこまでしてミニバンに固執する理由。あらら、車来てましたわ。軽いからか、ブレーキもしっかり効いてくれるんですよ。かなりの減速 G を出して止まれるのは、頼もしい限りですね。さあしっかりアクセル踏んでいくぞ。 低速域からかなりしっかりと加速してくれるので動力性能には何にも不満がありません下道しか乗らなかったがこれだけ加速力があれば余裕すら味わえるレベルだな対向車の一瞬の切れ目で原付高自転車を抜く新透明を120ちょいで走るそういうのも余裕なんじゃないでしょうか新透明の路面ならね投影面積 これだけ加速力あれば、まあなんとかなるっしょ。今の左ちょいカーブ、直前にロッキーに乗ったんだが、あっちはあからさまにフロントが逃げた。でも、こっちのフリードは、そこまでアンダーがひどくないな。こっちもフロントが逃げていく感はありますが、なんかフロントのスタビを強めてそうですが、カーブも曲がりやすいんですよね。重心とロールの大きさ、足のふにゃふにゃ感は、ファミリーカーだし、しょうがないのかな。でも、感覚を研ぎ澄ませてみれば、ホンダ車が N ボックスにもやった。 車として仕上げる。その作り込みが見え隠れする。ドアを閉めた音からも感じるボディの合成。いや、運転していて、プリウスほど剛性感は感じないがな。そして冒頭の v テックンバー加速と、一定のところでスパッと収まるロール。開発時はサーキットでタイヤ鳴らして走らせて、その領域でも足回りをセッティングしてある。そういう、根のところでしっかりとした動きですね。このフリードなら、 ゴールデンウィークの中央道でも、横転はしないだろうな。ファミリーカーとして見た目からバカにされるだろうけど、中身の、その奥底がちゃんとしてるじゃないか。さてこのソナーみたいな斬新なメーターですが、加速中に、アクセルを踏み込むと、フリードが前に出ていきますね。街道を抑えると中央に戻っていって、踏み込むと、エコという理想から、現実のフリードがはみ出していく感じ。 速度計の下側もアクセル回路に応じて色が変わるんだな。走行中でもアクセルを抜いてしばらくするとちゃんとエンジン切ってくれるんですね。ちゃんとハイブリッドカーしてる。というわけで安全そうな直線に出ますので少しだけ前回加速テストといきましょう。 だけけ聞いいたら90年代のタイプ R と区別つかないんですけど機械的に v t e c の機構が入ってるのかは知らないけどこの加速感は v t e c してる断言していいですすっかすかなバカのっぽだと思ってたらズドンと v t e c ロケットで吹っ飛ぶんだからホンダ車って変態的だことここでローレンジを試してみましょううん動作がよくわからないですが 回転数を高く保っててエンジンジブレーキとドッカン加速に備えてるのかな面白い車ですね。走りの要素じゃオデッセイに遠く及ばないけど。そうなんだよな。走りの要素じゃオデッセイだかストリームだかシビックだかいろいろいるんだよな。私、免許取り立ての頃、ステーションワゴンだった頃の親のオデッセイアブソユートに乗ってたって話したよね。そっちでいいじゃん こんなバカのっぽな車体いらなくね。積むもののサイズによるよな、座った時の車内空間なんて、そんなに変わらねえだろうし。毎週末高速道路でコストコに行って、実は安くない大型商品を、大量に買い込むような人には似合ってると思います。まる、というか私にとってのフリードって、すごく殺人的な運転をする車という印象があります。トヨタ版のシエンタは、高速道路の追い越し車線を、 ずっと走り続けてるよなこの加速力と軽さと乗りやすいコンパクトボディがあればそりゃ運転も低変化しますよねミニみたいにちなみに今の交差点の左折大変曲がりやすかったですハンドルが軽いのと前後に短いのと あと視界がいいから、ブレーキのリリースや、旋回開始ポイントを、見極めやすいんでしょうね。うーん、アルファードに対抗するために大柄化して、そのまま消えていったオデッセイが、どうしても脳裏にちらついてくるような。ステーションワゴン時代のオデッセイを見て。 ファミリーカーとして売りたいなら、もっと大きくすればいいのにとずっと思っていた。でも、イザフリードみたいな実用性の塊に乗ってみると、うん、オデッセイアブソルートがいいわ。過剰な大型化が何をもたらすのかって、基本的に何ももたらさないんですよね。車内にバイクでも積まない限り、でもバイク乗せる運用なら、もっと背が高い、ノアボクシーだのエルグランドだの、使い勝手のいいハイエースだよな。というわけで誰もいない道に来ました。 ここで盛大に揺さぶって、先ほどのロールが収まるという動きを確かめました。映像で見てもはっきりわかるけど、やっぱ動きが大きいよな。SUV よりひどいぜ。アホみたいに背が高いせいで、こんな動きになっちゃうんだよ。バカのっぽめ。でも、一定のところでロールが収束しているの、見ていてわかりますこれだけ大きく動かせれば、一体感もなんとか感じられます。ああ、大きいロールで体が持っていかれる。もう一丁、このまま左折してみる。 うーん、動き自体は大きいんだけど、やっぱりちゃんと押さえ込んでるんですよね。高速道路のジャンクションのところで、2列目3列目の人の頭が、盛大に横に持っていかれてる姿が目に浮かぶ。キャーロールがでかい、このことに惑わされちゃうけど、でも冷静に動きを見てみると、基本に忠実な感じです。うーん。 物理的な横 G じゃなくて、圧倒的なロールで横方向の荷重を出すの、好きじゃないなぁ。後期型の86は、逆にスタビを効かせすぎてて、サーキットに持ち込まないとロールが作れなかった。でも、こんなに動いちゃうのはどうかと思う。バイクに乗る感覚で体を動かさないと、持ってかれちゃうよ。というわけで帰ってきました。エリシオンとかいう、V6 搭載高級ミニバンの脇から入ります。背が高いと狭いところでも運転がしやすいんだけど、 車って、それでいいんでしょうか。この園石の段差をガタンと超えただけでも、大きく状態が動いちゃうし、体も揺さぶられる。こんなのに維持費払ってたら、そりゃ車離れしますわ。ハンドルスカスカで楽しめないもん。コロナショックと物価高の中で、家計の計算してたら、こんなマイカーなら手放すわけだ。というわけで無理電車小入れなのですが、意外なほどに余裕でした。あれ今コーナリングランプみたいなのついたとにかくですね、窓を全開にすると。 肩のところまで下がってくれるんですよ。箱型のボディと相まって、顔を出しながらバック駐車すると楽勝。最後の最後に、ミニバンの良さが光りましたね。坂井正人はぶつけてたけど、この車幅感覚のつかみやすさなら、そんなことは基本的にない。というわけでお疲れ様でした。